平成30年8月15日、阿蘇市浪野の道の駅浪野神楽園にて、第35回浪野高原納涼祭りが開催されました。開催に先立ち、波野高原納涼祭実行委員会の古澤新一会長が、毎年恒例のお祭りとなりました。皆さん最後まで楽しんでくださいと挨拶し、 佐藤義興阿蘇市長は今年で35回目を迎えます皆さんと高原のお祭りを楽しみたいと思いますと挨拶し祭りがスタートしました開式の後ヤマメのつかみ取り大会が始まり参加した子どもたちは逃げ回るヤマメを上手につかまえていましたステージではカラオケ大会や リズム B3 によるダンスの発表地元の子どもたちによる太鼓の演奏がありました後半は中江岩戸神楽三十三座の一つ八雲払いが波の中学校の生徒らによって演じられ見事な演技に会場からは大きな拍手が送られましたまた人気の携帯ゲーム機や大きなくまモンのぬいぐるみなどが当たる お楽ししみ抽選会がありました最後は 1,000 発の花火が打ち上げられ夏の夜空に美しく輝いていました。